陸上のドルーリー・シュエリ、シエリ、15、イコール津山鶴山中イコールが2月5日に予定していた全国中学生クロスカントリー大会、市がの出場を見送ることになった。同選手の代理人弁護士が3日発表した。今回ドルーリー側から委任されたという担当弁護士は発表したリリースにこれまで大会に出場した際に行われてきた報道や 大会での周りの人からされた撮影や声かけの対象に不安を感じた結果、中略、美和湖クロスカントリー大会について出場を見送ることになりました、と記した。カナダ人の父を持つ中学3年のドルーリーは、1月15日の全国都道府県大公女子駅伝、京都、で17人抜き歩く関心の階層を見せ、一躍注目の選手になった。 同29日の晴れの国岡山駅伝では雪がちらつく寒さの中でも多くの観客が沿道を埋め3人抜きの走りを見せたドルーリーは一部の雪すぎた取材を今後控えていただきたいです と訴え、SNS などに自身の動画がアップされていることには、気持ちはとても嬉しいのですが、私の肖像権を無視して動画などをインターネットに上げる行為はやめていただきたいです。とも呼びかけ、高校生になっても陸上は続けていきます。中略、私は可能な限り普通の生活をしながら陸上を続けていくことを希望しています。